ございませんよろしたくお願いいたします。いつも大 停車駅は終点川戸、川戸です出雲大会ご参拝の方、会社線をご利用の方、松江新宿 出雲大社ご参拝の方、会社線をご利用の方、松江新宿温泉方面へお越しの方はお乗り換えください、運賃、乗車券は駅周賀口またはお乗り換えの電車でお支払いください、島根県立大学出雲原発にお越しの方は、こちらでお降りください。 fare or h a セン。